で登場していただくときは、はい、少し先の、ね、お漬物の屋さんでしたけれどもそうですねこちらはいつか ら, 始められ、えっと、グランドオープンが、えー、5月の14日に、えっと、オープンしましたあその前にちょっとプレイオープンとして4月29日から5月14日までの期間中はプレイオープンで出してましたんで最初にお漬物屋さんそちら2軒先にしてるんですけどイベントとかでダンゴジュリアとかいろんな イベントでで出してたのでで常連さんがちょっと何人かしていってそこで、えー、出してみたらと出してくださいよと言われたので、まあ、それがきっかけですかね最初のお客さんんからどんな嬉しい言葉そうですね今団子汁とか食べられたお客さんが一言やったのが一番嬉しかったのがお持ち帰りをしたいとこの言葉って結構やっぱり大事だということは家でも食べれる家でも食べたいっていう気持ちはやっぱすごく嬉しかったですね そ, そうですね。団子汁、まあいろんな商品ありますけど、団子汁だけは一番のこだわりで、まあおば様たちというか、うちで働いてるお子様たちがもう突入でこちらにあそあそこに来て突入で50年とか60年の方が作る団子汁なので、昔ながらの味ですね。商工会青年部についてもお伺いしたいんですが、長さんも青年部に入ってどれくらいですか？そうですね。えー、っと今がもう5年6年か。ですね さんも、いろんな勉強をさせていただいてますで、やっぱり自分が経験したことないことをさせていただいているので、で今はちょっと自分も委員長としてちょっとさせていただいているんですけど、いやいろんなことの勉強というか、何委員長されてる研修委員長ではい、まあ、結構大事なとこと言われているので。うん まあ、そで商工会青年 m 入ったからこそには、ね、委員長になったら、やっぱなったことで、いろんなことを学んではいきたいですね、まあまあ、次、自分が3代目とか言われるんですけど、まあ、この先、何が起こるか分からないので、でまあ、何が今、うちはもともとはお漬物屋なので、お漬物屋今イコール、阿蘇タカナこちらではあそたかが有名なので、それが今、この先、農家の人たちもどんどんと高齢化していって、もう80代、70代ぐらいのね。 この先かながあるかどうかもわからないので、でもまあ、そこで絶やさないというか、そこで絶やさないようにはしたいなと思ってますね、そうですね、ま, あ、ま自分も32で学ぶ、まだ世間体からすると、ペだぺーペーと言われますけど、でもペーペーだからこそやれることもあるので、とりあえずやってみようという気持ちが、もうそれだけが多分必要だと思います、で、やって本当失敗したときも失敗したときにいいんです、何回も失敗していくこそ、人間だけですね。そこで楽しく まあ、笑顔を絶やさなないいいような仕事ししてほでですね、はい、心ですねは心どうしてこの言葉にそうですねまあ人間何しも心がないとっていうイメージです仕事にしても恋愛にしても遊びにしても心がないとどうしても何も思い出に残らないと思ってますので こ, こが自分の中じゃ一番大事な言葉だああ 言葉と思ってます